皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之と申します。えー、先日のパナソニックルミックス DCS5 の動画、えー、たくさんの方にご覧いただきましてありがとうございます。私もルミックスユーザーとしては新参者なので、えー、今後ともぜひよろしくお願いしますという感じなんですけども、その動画の中でですね、一つ、ナイトモード。 ルミックス S5 に備わってる機能で、液晶モニターを赤く表示するっていう機能があったんですよね。前回の動画ではですね、その S5 の赤色表示、モニターを赤く表示する機能が成形写真の観点では使えないっていう風に私お伝えしたんですけども、その後視聴者さんといろいろやり取りをしていく中で、いやいや、成沢さん、パナソニックさんが、そんな、なんかそういう機能を入れてるんだから、なんか理由があるはずでしょうと。 いうことを言われたんですね。それで、ああ、そうかって思ったんですけど、ピンと来たことがあって、あれ、もしかして、そういうことなのかなっていう思い当たる節があったので、今日ご紹介したいと思います。結論から言うとですね、パナソニックの、えっ、ー、と、液晶モニターが赤くなるモード、ナイトモードはですね、成型写真を撮る人向けに作られたものではないですね。 変態写真向けに作られたものだと思います、うんまあ、果たしてそれはどういうことなのかというのを今日ご紹介したいと思いますそれでは行ってみましょういやこれね私もすぐ気づけなくて申し訳なかったなと思うんですけどね え、成型写真の観点で調べると NG なんですけど、天体写真の観点だとナイトモードは、ああ、納得っていうことでした。はい。で、どういうことかというとですね、例えば、例えばここにですね、パソコンが一つ、一台のパソコンがございます。このパソコンですね、私、天体写真を撮るときに使っているパソコンなんですよ。 天体写真を撮る時っていうのは、あの天体望遠鏡、赤道儀っていうでっかいやつの上に天体望遠鏡を乗せてですね、星空を追いかけながらクローズアップ撮影をするんですけども、でその赤道儀の制御で、こういうパソコンを使う時があるんですよ。まあ、こうやって開いてね。で、これに、えー、天体望遠鏡を接続して、こっちでコントロールするんですけど、このパソコンを使う時にですね、まあ、とにかくこのパソコンの液晶モニターってめちゃめちゃ明るいんですね。 目が痛いんですよ、こう見てて、ずっと見てて、目が痛いんですよ。だから、天体写真え、パソコンを使った天体写真を撮影する人がみんなやってることっていうのは、こういうことでして、これ、赤い色の下敷きに、さらに赤いセロファンを貼ってます。でこれを ここにパソコンモニターのここのところにこうやって貼り付けるんですよ。要はモニターが明るすぎるので減光させるんですね。で、こうすることでまともにパソコンのモニターが見えるようになるんですけどもちろんこうするとパソコンのモニターっていうのは全部真っ赤っかに表示されます。真っ赤っか。でもですね、天体写真の時ってその色を見るっていうことがほぼないんですね。例えばですね、 ホジロの撮影に特化した天体改造機っていうのがあります。でそれは、えっ、ー、と、通常のカメラでは映りにくい赤い光とかが映りやすくなるようにっていうことでセンサーをまあ、とある業者さんがね、えー、いくつかあるんですけど、改造してくれるんですよね。赤い色が映りやすくしてくれるっていうものになります。で、それで撮影した画像ってだいたいですね、こういう風に、こっちはいいかなこういう風に、色がこんな風に真っ赤くになるんですよ。 で、これ、画像処理ですね。前提なんですよねで。ここに画像処理、例えばホワイトバランスツールとかで、ペコッと空の部分を指定してあげると、こういう風に色が通常のものに変わります。だから、構図の確認はするけども、色の確認って真っ赤っかなんで、基本的にしないですね。 これパソコンを使って天体写真を撮る人っていうのは基本的に色を見ることがなくて液晶モニターが全部真っ赤っかでも問題ないんですね。ただ成型写真を撮る人っていうのは違います。ここに富士フィルムの GFX100S っていうのがあります。で、富士フィルムの GFX にはこれ表示設定でね情報表示コントラスト調整っていうやつの中に暗所っていうのがあるんですよ。これにすると えー、と液晶モニターの文字とかが全部赤くなって要は目に負担のかからないような感じになりますただ出てくる写真モニターに表示される写真っていうのは赤くはないですでこのまま再生をしても赤い色にはなりませんただ文字は赤くなりますということで成型写真を撮る人に対しては全部赤くしちゃダメよっていう話なんですね 色は確認したいし構図も取りやすくしたいから全部赤くしないでほしいただテキスト文字は赤くした方が目に優しいですよと星だけを撮影するジャヌの人と成形写真星と風景風景写真ですよねを撮る人では求めているナイトモードの性能が違うっていうことなんですよまずここを前回の動画のフォローとして皆様にお伝えしたいなと。 思い ま, すまあそういった文化じゃないですけど撮影をするにあたっての光のこう受け取り方というかねそういうのは変わってきますよっていうことがあるんですね。でこれなんで赤くするのかっていうのはですね、えー、赤色っていいうののは目の刺激が少ないんですよ高い建物の航空障害等とか赤いじゃないですか。 で車のヘッドラン、テールランプも赤いじゃないですか。あれはやっぱり、目の刺激が少ないからなんですよね。まあ、その、人間の目の刺激、ライトの色がどうのこうのっていう話 に, に関しては、えっ、ー、と、以前に作ったんですね、こちらの動画ではですね、えー、とても勉強になります。はい。ビクセンの天体観測用ライトっていうのが発売された時にレビューをした動画になります。だいぶ前の動画ですけども、ここで語られていることが、えっ、ー、と、基本的には、まあ、自分の中では正しいことなんですよね。 で時代はですね赤ければいいってもんじゃない方向になってます電球色ですねがベストなんじゃないかっていうふうに言われてるんですよえっ、ー、と赤色っていうのは目の刺激は少ないけど視認性はいいわけじゃないですよく見えないってことですねだから結局赤いライトを使ってる時も強い光で赤いライトを使うようになるんですよだから結果的に、えー、強い光を使っちゃうことになるので どちらかというとその色よりは弱い光を使うっていうことの方が大事なんですね。で弱い光を使った時にも視認性が良いもの、でなおかつ、えー、赤い光までも目の刺激が少ないものっていうのは電球色だよっていうふうに言われてます。ます、あ。後ろにあるこういう関節照明みたいな電球色ですよね。こういう色で光が弱いものを使うのがベストですよと。成形写真を撮る人っていうのは赤い色が映るのをすごく嫌います。赤い色っていうのは 隣で撮影してる人が、えー、と赤いライトを使っててそれ赤いライトをつけっぱなしで撮影すると、えー、写真撮ったら手前の風景が赤く染まるわけですよでこれはもう画像処理では何ともできないんですね、えー、ただ隣の人が電球色つけっぱなしで写真撮ったとすると電球色の時は色は残ってるので画像処理後で何とでもなるんですよねっていうのがあって成型写真の中では、えー、赤, い赤じゃなくて 電球色を使いいいいまましょううねっっててのがマナーになっていると思います天体写真を撮る人っていうのは、まあ、そうではなく今のモニター問題とかもあるので基本的に赤い色を使ってます結構ねあのー、この辺の論争ってちょっとなんか複雑なのかなと思ってて私みたいに両方やってる人は両方の、まあ、立ち位置というか事情がわかるんですけどもどっちかしかやってない人は あのやっぱり整形写真やってる人はなんか天体写真やってる人なんでいつも赤いのみたいなこと言うしでえ天体写真やってる人はいやなんか赤い色以外使ってみたいな感じのことを言う場合があるんですよだからここ結構ねなんだろう文化の違いというかまあたまに SNS で結構議論になるんですけどもそもそも求めているものが違うっていうことをまあご理解いただきたいかなというふうには思うんですよね パソコンの液晶モニター、このパソコンの液晶モニターがですね、あの、星の写真撮るときに適するぐらい暗くなればいいんですけど、そうではないです。はい。だからね、カメラメーカーの液晶モニターにも実は私そこを求めたいなと思ってて、赤くするのはいいんですけども、赤くするんだったらもう一段二段暗くできる設定にしてほしいなっていうのが正直なところです。そうすれば、 えー、と弱い光だったら単純に目の光、えー、刺激っていうのは少なくなりますし視認性が損なわれることもありませんだからいろんな観点でねその問題のない色表現というか、えー、撮影にストレスがかからないようになるのでメーカーさんによってはねやっぱり、ね、液晶モニターの光って結構明るいんですよ一番暗くしても明るい場合っていうのがあるのでこの動画を見たそのメーカーの方がちょっと意識してくれといいかなみたいな風に思いますけども アメリカの天文雑誌スカイテレスコープっていう雑誌には、えっ、ー、ともうあれ何年前だろう6、7年前の記事だと思いますけどね、えっ、ー、と天体写真撮影の時は、その目で見るのも撮影するのも基本的に赤色じゃなくて弱い電球色を使った方がベストだよっていうことは、 えー、書かれていました、まあそれはその医学的って言っていいのかな医学的には根拠に基づいてそれがベストだよみたいなことが書いてあったと思います全部英語だったので読むと大変でしたけどこれ正解がですねニコンの Z9 がそうみたいなんですよ、えー、ニコンの Z9 は天体写真ユーザー向けに全部赤くすることもできますし成形写真向けに文字だけ赤くするっていうこともできるみたいなんですよその2パターンが 選べるみたいなので、正解はそれじゃないかなと思うんですよ。だから、パナソニックさんもですね、全部液晶モニター赤くする。先になんか成形写真よりも天体写真向けの機能を入れちゃったみたいですけど、成形写真ユーザー向けに文字だけを赤くするっていう機能も追加で入れていただければなと思います。あと一応補足説明しておくと、ルミックスにはですね、 ファインダー内の映像と液晶モニターの映像と分けて色が設定できるようになってます。つまり液晶モニターの方は赤くするけども、ファインダーの中は赤くしないようにできますよということですね。だからまあ、例えば撮影の時は赤い液晶モニターを見て色を確認するときはファインダーの中を見ればいいんじゃないですかっていう話かもしれないんですけど、これあまり実用的じゃなくて、 天体写真撮るるってでですすね結構上向けるんですよ空気の層は一番薄いのが真上なので真上に向けることが多いんですねで真上に向けてあるカメラに対してですねこうファインダーをこう覗くっていうのはもう至難の技というかですね首痛いいいしまとももに見れたんんじじゃゃななのでで実用的じゃないんですよだからあのバイアングル液晶モニターのーカメラとかが、まあ、天体写真撮る一眼ユーザーの中では人気があるんですよね やっぱ姿勢が楽だからでもねなんか全部赤くするってのはねまあね正直ですよほあの私実際撮影してる立場ですけどそこまでしなくていいんじゃないかなっていうのは正直なところですねそんなに液晶モニターが暗くなってれば赤くなくても 不便だとと感じたことはないですし逆に液晶モニターが赤くはせられることで隣の人にそれの赤い色が映ったらどうしようっていうマナー問題の方が気になるのでそんなにこだわって赤くするしなくてもいいと思うんですけどね。はい。はい、ということで、えー、と今日はですね、えー、パナソニック DCS5 に搭載されたナイトモードの、えー、フォロー動画というか。 えー、追加の解説動画になりますというかまああの単純にですね最初に最初から私気づいてあげられなくて申し訳なかったですはいそこはすいませんでしたえっ、ー、と、まあ、この場をお借りしてちょっと謝りたいなと思います、まあ、天体写真も成形写真も両方撮ってる私だからこそ気づけるはずだったんですけどどうしても成形写真ユーザー向けの観点でしか見れなかったのは本当申し訳なかったですねこの動画でその誤解が解ければいいかなと思いますはい